コニアは自由の地土佐で生まれその土地の人と風土に育まれてきましたよさこい祭りの発信と文化を担ってきた地方初のオリジナルブレンドですよさこいチームコニアは踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され今年で30周年を迎えますそして昨年には よさこいを未来につなぐポニアプロジェクトとして子どもチームポニアっ子を結成しました踊り子さんは子どもたち運営を高知の大学生とポニアが行っていくことで未来のよさこいの担い手を育てていきたいというプロジェクトです本日はポニアよさこい30周年の記念演舞として ニッコの演舞を東京ドームで披露させていただきます。<音楽> オニオン、オニオン、オニエイスコーディオン、ドラネス ン, ン、サン よさこいまつりは、毎年8月9日から